演舞開演。どうも。私のつれずれなる日常演舞さんですよね。はい。そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。しな。あみずまあそのわらびもちや飲み物ですわ飲み物でまあね。いや飲み物ってそもそもなんかまあボードとかカレーとかいろいろあるけどわらびもも飲み物じゃないだろうって。 こ, れここを開けてうなでとりあえず飲んでみます、ね、飲んんでででみみまますすねねかりよは飲んでみます。 プルプル感がないのであの荷物はちょっと仕上がらずはなしだきな粉と黒蜜が香ばしくて美味しいちょっともっちりして飲むのでだからありくろいなっていう感じですけどねで今日は中身こんな感じだからったで中身の手間取りもちょっと大変ですし、うん、パッと飲みかに人向けではないかのといことでこちらのテストさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとうれしいです演舞終了